この春、青春青スポーツドラマ誕生俺がいなくなってもだーれも困らないんで生きる希望を失った男が出会ったのは廃部<笑>寸前のボクシング部この人がコーチ部員が増えなきゃもうおしまいコーチが来るのずっと待ってたって強くなりたいから何度でも立ち上がる未来へのテンカウント「10カウント」Tuesday and Wednesday at 8.45pm on GEM